情報科学類プログラミングチャレンジ第2回データ構造第6部いろいろコメント皆さんお疲れ様でした、えー、とこの最後のビデオでは何か新しいものを教えるよりあと、まあ、皆さん今週の活動を見ていろいろなコメントとかをしたいと思いますあの、まあ、コメントとか、えーとまあ、皆さんの質問とか、えーとまあ、問題の解け方についての小さなコツ まあ、まず、えっ、ー、と、今週の、まあ今、なんかあの月曜日のお昼なので、まだ締め切りまで10時間ぐらいがあるんですけど、まあ今週のパフォーマンスがこんな感じです。えっ、ー、と、まああと、まあ溶けたりとか溶けなかったりとか、まあまだ頑張ってる人が 数人がいると思いますので、皆さんお疲れ様です。結構たくさん、なんか、少なくとも一行の問題を提出している人が、まあ、たくさんの、あと、問題を提出しているようです。ですね。えっ、ー、と、どれ、どの問題が難しいかというと、この最、この二、最初の二つが、えっ、ー、と、採択率が結構小さいですね。これをちょっと見るけど、なんか、結構サブミッションが、最初の方がサブミッションが多くて、最後の方がサブミッションが少ない。 皆さんなんか必ずしも問題があと難しい順で並んでないので逆に手間順で並んでますので問題は全て読んでみてくださいですね。で、えっと多分一番率が悪いのはこの問題ですよね。なんかこの問題どれでしょうこれか、どの問題か。3n プラス1か。まあ 3n プラス1で従業で説明しましたので あの、さっき学生がコメントがあって、えっ、ー、と、データテストの中に1万が入っててですね、説明と違って。ですので、多分なんかちょっと、はっきり1万が入らないようにし、コログラムした人が、まあ、これはちょっとランタイムエラーになったかもしれないので、これもう直しましたので、えっ、ー、と、それを問題になりそうな人であれば、まあ、ちょっともう一度提出してみてください。あと、なんか、あの、まだ、 何も問題提出しない人がいくつか数人いると思いますので、あの最後の最後まで、えっと、提出をしないでください。なんか例えばなんか問題、木曜日とか金曜日とか問題を解けてみると、分からない時だとメールとかあと、あと学ばで説明することができますので、まあ、見ているとおりにいろいろ な, んか色々な コメントされるときに答えますので、ぜひ、なんか月曜日で解き始まると、なんか何かわからなければ、問題する時間がなくなりますので、あの早めに問題解けてみてください。えっ、ー、と、で、では、なんか皆さんのコメントでいうと、えっ、ー、と、まあ、出席アンケートで書いた質問が、2つが面白い質問があったので、ちょっと回答します。質問1がこれですよね。 なんか期限内で40問を解いて、期限遅れて40問を解いた場合だと、これは B になりますか ?A になりますかですね。まあ、この場合ですよね。とまず40問プラス40問を解けた時だと、それは80問なので、週8問なので、80問が全漢が答え、回答しました。 前回が、ま, あ、まず、なんか40問を答え、なんか週有、週4回答えたので、まあ、ベースは A です。で、えー、っと、80問が全ての問題なので、これは A プラスになります。でも、ペナルティはもちろん、あの、半分ぐらい遅れたので、ペナルティが A プラスが A。だから、この場合だと40問ですね。でも、例えば、60問解けて、 それはとベストにならなかったので20問ぐらいが遅れている。その場合が B です。ですね、何かこのルールか、なんか例えばなんかその細かく、えっと、何問が A、何問が B じゃなくてこのルールの意味を考えてください。このルールの意味ができるだけ皆さんが毎週その週で解けてですね。 一周目で一周目の問題解けて、二周目は二周目の問題解けて、三周目は三周目の問題解けて。それは想定です。ただし、もちろん風邪をひいたりとか、なんかいろいろな、なんか、あと、びっくり、なんか何かあの想像外の場合があった場合だと遅れてしまう可能性があります。その時だと遅れるノルールがあります。遅れるノルールが 25% だ と, えっと10回の中の 2回ぐらい。だから2回ぐらい、あ、今週が本当に解けなかったです。じゃあ来週解けます。とかですね。それはまあ2回ぐらい許せます。っていうこと と, という感じで考えてみてください。あとは例えば、なんか一問をど う, せどどうしても、なんか一問だけわからなくて、あの、最後になんか例えば月曜日で、えっと、担当教員に質問して、その質問を答えた後にもう一度提出してみる。 その時だが、なんかその送れる提出を使うことができます。で、質問にはここで ICPC のチーム募集とか、コーチのお願いできますかはい、えっと、歓迎します。えっと、皆さんがなんか ICPC に参加したい時であれば、えっと、メールとかですね、なんかあの、オフィスアワーで、えっと、聞いてみてください。一緒に楽しみましょう。はい、まあ、じゃこれは皆様の、えっと、質問でした。 あとはなんかちょっと解け方についてのヒントしたいと思います。これはね、なんかあの、学ばの質問でよく見たんですが、なんかメールの質問もあって、メールの質問もよくこんな感じ、ことがありましたんですけど、多くの人はね、あの、このサンプル入力だけでテストしてて、 あサンプル入力だ大丈夫だったんですけど、提出してワンゴーエンサーだったんです。わからない。ですね。それはね、あの、サンプル入力を自分をリミットしないでください。例えば、スタック、なんか、カードスタッキングの問題だと、サンプル入力にシャッフル2つ、そしてシャッフル2回やる。で、いくつかのプログラムでシャッフル2つに限っている。それともシャッフル2回を2つに限る。 でも、他の入 力, 入力のルール で, とです と, と、シャッフル3回でもいいし、シャッフル1回でもいいし、シャッフル5回でもいいし。で、あとサンプルにプログラムを固定しすぎると、そのなんか想像外の入力が問題になります。ですので、解くときに自分の入力を作りましょう。ですね、僕は解くときに、まずこんな感じで解きます。 まずプログラムを書きます。例えばその 3n プラス1を書きます。次は、えっと、タッチでなんかサンプル .in を作ります。これを作るとですね、サンプルインにサンプル入力をコピペします。 ちなみに多分みんな知ってると思うんですが、あの、なんかコマンドラインから、ち、なんか、プログラムをコンパイルして、こんな感じだと、入力は自動的にプログラムに入力でします。ですね。で、まあ、これは、あ、合ってますよね。じゃあ、サンプル入力合ってます。サンプル入力合ってたときに、まあ、これをダプリケートします。 ですね、これでアプリケートして、例えばサンプル2。サンプル2の場合だと、まあ、このサンプルルールを読んで、いろいろ試します。例えば、じゃあ、えっと、たくさん作りましょうとか、これサンプル2ですね。で、試します。あとは、ちょっと、なんか、最初値と最大値して、 テてました で, す、ね、で次は逆ですね。これもやってみます。そうすると、いくつかの入力を作って、サンプル2とかサンプル3とか入力を作ってみて、あの自分のプログラムをテストしてみてください。ね、そうすると、質問するときに、あとお互いにでも、 ですね、あの誰かがなんか入力で、えー、っとなんかあのージ版で質問するときに、皆さんお互いになんか、もちろん僕はできるだけ早く説明し、えー、っと答えしますが、まだ回答しなくてもお互いに手伝ってやっ て, みてくださいあ。自分がこのサンプル入力を使いました。で、バグを見つかりました。このサンプル入力を使ってみてください。とか。 あの他の人でそういうふうな答えを説明すると自分の理解も含めるのでとてもおすすめです。じゃあ、最後にこれが、えっと、あとこの2つのサイトを紹介したいと思います。1つがえっと CP ブックコードです。まあ、前も言ってましたけど CP ブックがこの授業の教科書です。で、えっと、この授業の教科書で紹介しているコードが この GitHub で、えっ、ー、と、あります。だから、このじゅ今回のビデオであの UFDS を説明しましたんですよね。これは、ここに UFDS があります。ここ、Union Find。Java と Python と C++ ですね。あと、Segment Tree。ここもあります。ですね。あと、なんか、今回で本にありますけど、授業で説明しながらの f e n w i c k Tree とか、Graph とかがあります。ぜひ、見てみてください。 あとは、えっと、ビジュアルアルゴリズム。ビジュアルアルゴリズムが、まあ、さっきの人が作った、同じ人の作ったサイトなんですけど、これが、なんか、いろいろなデータ構図とかアルゴリズムを、っと、試すことができます。例えば、ここは、あと、ユニオンファインドです。ユニオンファインドをクリックして、まあ、例えば、イニシャライズ。で、イニシャライズが、例えば、なんか、13でイニシャライズして、まあ、ユニオン、セグメントとリーをイニシャライズ。 ここでクリックをすると、なんかデータが出てき、データとコードが出てきます。例えば、えっと、ユニオンセット、0と7をユニオンすると、ここ何を走っているのか、ここが出てきます。で、えっと、データを説明します。ですね。これは、実間、えっと、スピードを調整できます。ユニオンセットの0と3。これをすると、0の親、 お7になりまますすチェックします で, す、ね、で、すね次は3の矢をチェックします。ここはなんかコードどこで走っているのかを見せます。この特になんかちょっと複雑なオゴリスムとか複雑なデータ構造とかコーナー説明を見るとなんか面白いかもしれないですね。でもう ち, ょちょっと早くするとユニオンセットの8と6 で, でユニオンセットして で、ユニオンセットの6と9、まあ、13と9でして、もうちょっと早くして。で、ユニオンセット9と12、まあ、9と7。まあ、こんな感じで遊ぶことができますですね。ユニオンセットが。 0と6。で、こうすると多分ここでフラットの例が出てきますですね。0、7、9。0の親が9で、で、これはなんかフラットされます。ですね。で、6は6の親で、で、0と6、9と6をジョインします。まあ、こんな感じでいろいろなアオグリスムを勉強することができますので、よかったらぜひ使ってください。 では、えっ、ー、と、これは今週のコメントです。この最後のコメントは、まあ、いつも皆さんのどこが苦労してるを見て、えっ、ー、と、ま、いろいろなヒントとかアイディアをあげたいと思います。皆さんお疲れ様です。